さあ、古事記日本書紀の神々の鎮座する場所へいざなおうここ熊野那智大社は和歌山県の那智勝浦町に位置し世界遺産紀伊山地の霊場と山形堂に登録されている熊野三 山, 山の一つです。熊野 山, 山は、 熊野本宮大社と熊野早玉大社があり三つを参拝するのが習わしとされていました熊野那智大社の本殿には六殿が構えられており熊野三 山, 山, 山の他の二者は十二書権限を祀る形をとっていますが この那智だけは別格の滝の宮を加えて十三所権限となっています明治時代の廃仏毀釈で熊野三山の熊野本宮大社 熊野早玉大社では仏道をべて廃されましたがここ熊野那智大社では如意林道が破却を免れこれが後の西岸土地として復興されました473段に及ぶ石段の上に立つ社殿は標高約3 3 0ルに位置し 社殿には「熊のの狼を主神としてて祀っていま す, すは結び」を意味することからかつては「結びの宮」と呼ばれ多くの人がご縁や願いを結ぶ場所として昔から多くの方が参拝されていましたさらに「むす」というのは国家にもあるようにある何かが誕生し増えることを意味し「ひ」とは霊的な存在を指しますつまりむすひというのは 生命が誕生し、その生命力が力強く成長するある霊的な存在の意味も備えているそうです。神武天皇を道案内した八田ガは、より良い方向へ導く、導きの神としてこの宮形彦社にまつわれています。 案内を終えて、この那智山で石に姿を変え、休んでいると伝わるう烏石も存在しています。余談ですが、熊野三山それぞれに祀られている八田ガラス、神門にも描かれていますが、実は一つ一つ表情が違うので、見比べてみると面白いかもしれませんね。 境内にある樹齢850年を超える楠の木を御神木として祀っており平清盛の嫡男重盛が造営奉行をしたおり手植えしたものと伝えられています。 樹高2 7ル、幹周り8 5メートル、枝張りは南北に2 5ルもある大奥数県下でも珍しい胎樹で幹が空洞化しており体内くぐりとしてくぐり抜けることもできます願い事を書いたゴマギを持って木の中をくぐれば病気をせず長生きができると言われています 熊野那智大社は二社とは異なり山中の那智の滝を新聖視する原始信仰に始まりました那智山には神職は存在せず那智さんの全員が社僧という修験者たちの霊場でした。 仁徳天皇の時代に山の中腹に社殿を設け熊野の神々を移したのが熊野那智大社の始まりとされています。 神武天皇が那智の御滝を大名虫の玉城として祭り後に広尾権現と称え今では熊野那智大社の別宮、広尾神社とされていますこのように那智の滝自体が御神体であるため広尾神社には本殿は存在しません 1の滝は1の滝とも称され合わせて四十八の滝が熊野修元の修行地となっています高さと水量が日本一で袋田の滝、華厳の滝とともに日本三大瀑布として今なお親しまれています それではしばらく大名町のみことの玉城としての町の御滝をご覧ください。 熊野三山では、大名町の御事をはじめ、熊野伏見の狼、早玉の狼、のケツミミコの狼を祀っていますが、神仏集合思想の一つの本日衰弱により、おのの疲労権源熊野三所権限として現れたとされ、やがて山伏らによって熊野権限信号が全国各地に広められていくこととなります。 熊野 山, 山を巡る熊野詣熊野本宮大社から熊野早玉大社そして熊野那智大社の順に参るのが正式巡礼とされこれが中市ルートといいます熊野には平安時代から多くの人々が訪れ参拝者が蟻の行列のように連なった様子から蟻の熊野詣とも呼ばれました 古の参景者たちの息遣いが聞こえてきそうな情緒に富んだ石畳の道、大門坂。日本三大古道の一つ、熊野古道を通る大門坂は、熊野猛で栄えた当時の面影を特に美しく残しており、聖地、那智山へと全長600メートルの石畳が続いています。古の関所跡や降織せ橋、 上り口にそびえる目落とす杉などが参詣者を出迎えてくれます古賀瀬橋は霊場への入り口と言われ那智の聖域と族会等を分かつ橋とされていて樹齢800年の目落とす杉は聖域に悪鬼が侵入するのを妨げる一対の巨大な仁王像のように参道の両脇に立っています大門坂入口から5分ほどのところに 南方熊楠が3年近く滞在した大阪や旅館跡があり南方熊楠はここの離れを常宿として那智山中の植物調査を行ったそうですこちらは亭主のご厚意により拝見することもできその際当時のままの立派な庭園を見せていただくこともできます 古来より多くの参詣者たちを受け入れてきた熊野古道神のいる場所に赴き現世に戻ってくることで現世の罪が許されたという滅在浄化神が現世の罪を許してくれ仏が死後の苦しみを救済してくれるそんな神と仏が共存した聖地それが熊野だということを山伏たちは全国に広めていったのではないでしょうか